当たり前なんだ学校に行くこと働くこと当たり前なんだ寝て起きて食べて日々を生き抜くこと当たり前なんだ ことですな 常温で「死んだ子供が恨むのは歌兵士じゃなくて生まれたことでしょう」あたりは